ヘックスステッカーの紹介っていうトークをします。ヘックスステッカーっていうのは何かっていうと、これですね。この六角形のデザインっていうかステッカーなんですけどで、この六角形のデザインっていうのは、アール業界だと結構いろんなところで使ってまして、例えば、アールのユーザーの学会で一番大きい ユーズアールっていうところで、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、オーストラリアのメルボルンで行われた時2018年ですかね、なんですけど、まあ、こういうふうにオーストラリアの大陸上にこの六角形を配置して、えー、大きいポスターにしたりとか、あと、会場に来てもらった人にこう、フライヤーとして配るとか、あと、これは僕のパッケージですけど、えー、なんか知り合いに名刺側にこの、 え、ステッカーを渡したり、あと、そういうシールじゃなくてマグネットにすることもできるので、え、冷蔵庫やホワイトボードに貼ったりとか、そういうこともできます。あと、最近はプレゼンの図でもこういう六角形のステッカーを見ることが多くなりましたし、え、なんなら論文の図でも見たことがあります。あと、T シャツのデザインにした人もいますね。こういう感じでそういろんなことに使えるものです。 でなんで六角形かっていうと、えー、六角形は敷き詰められるっていうメリットがあるからです。こういうふうに、えー、と敷き詰めて、えー、こうなんか何か、えー、とこの形にしたりとか、あとラップトップとかも面積がそんなにないので、その狭い範囲でいろんなものを貼り付けるというときに六角形は便利だと思います。 もうちょっと、えっ、ー、と、数理的な話をすると、平面重点っていう話があって、えっ、ー、と、丸、ま、いものを敷き詰めようとすると、えっ、ー、と、隙間ができちゃうんですけど、隙間なく敷き詰められる正多角形っていうのは、三角形と四角形と六角形だけみたいで、これはなんかピタゴラスが証明したみたいなんですけど、で、なんでまあ、そ, そもそもこの三つしか選択肢がないようなもんで、 で、まあ、好きなのを選ぶはがいいと思うんですけど、まあ、三角形ってちょっと使いづらいですよね。その、し、し、なん、底辺が長いのか、えっ、ー、と、この上の辺が長いものかで、まず、2パターンできちゃうし、あと、角のところってあんまり面積がないから、そこに書き込めないっていうのもあるので、でまあ、四角形か六角形かなっていうところだと思あと、六角形ってその、この中では一番円に近いので、 その、何かを丸く配置するっていう時に、えっ、ー、と、六角形の方がいいかなっていうふうに、えっ、ー、と、僕は思います。まあ、でも四角形でも良かったかもしれないんですけど、あと、こう、なんかこう、並べていうとこう、ハニカム構造って、こう、蜂の巣みたいなので、それもなんかこう、なんていうか、ね、自然のデザインを取り入れたような感じがして、まあ、かっこいいっていうのはありますね。 で実際、えっ、ー、と、いろんな人がこの六角形のステッカーを作ってまして、アーデスタジオの人たちもこういうふうに公開してますし、バイオコンダクターも、えー、いっぱい作ってます。あと、ヘックスビーンっていうページに行くと、これはアーデだけじゃなくて、えー、JS って書いてあるから多分 JavaScript とか、えーまあ、とにかくテック系のものを全般をここで集めて、 スタもしますあと、これは n ュー t リ d i v e r s e っていう、なんか、なんかのプロジェクトですかね。なんか n ュー t リ i ョ i o n なんていうのは栄養関係のプロジェクトなんだと思うんですけど、そのページに、まあ、こういうふうに、えっ、ー、と、作ったツールをヘックスステッカーとしてこう並べて、トップページにこう貼ってあって、 なんでまあ、今までやってきたことを、こう、一つ一つ、こう、六角形の単位に分けて、えっと、こういうふうに並べて見せるっていうのは結構かっこいいんじゃないかなと思います。なんで結構この六角形のことについて語り出すといろいろあるんですけど、えっと、一回その IIBMP2019 年この話をポスター発表としてしようと思ったら、そのなんか不採択になって、 えっ、ー、と、広報活動の意味合いが強く、本大会の発表内容としてふさわしいのか疑問しとか、<笑>学術的な議論ができるような内容ではないみたいなことを言われてしまったので、あんまりその、学術的じゃないのかな、<笑>よくわかんないんですけど。まあ、せっかくなんでこ う, こういったところで、この情報も共有したいと思います。まあ、まあの、査読はきちんとしているってことは、 証明されたわけで。ちょっとポスターをディジェクトされたことはなんか人生で初なんで、まあ、びっくりしたんですけど。で、えっ、ー、と、今日話すこととしては2つあって、えー、ヘックスステッカーをどうやって作るかっていうと、あと、このステッカーをバイオコンダクターに登録する手順を紹介したいと思います。まず、えー、ステッカーの作り方なんですが、まず、この六角形に規格があって、 えっ、ー、と、まあ、なんか、なんか、二箇所、なんか、企画について言ってるところがあって、微妙に違うんですけど、まあ、正, 正六角形で、えっ、ー、と、この一番長いところですね、頂点から向かい側の頂点までが、こっちのページだと 50.62 ミリ、えー、こっちは 5.08 センチのまあ、微妙に違うんですけど、まあ、2, 2インチですかね。 で、あと、向かい側の変動子が、えー、43.942mm。こっちで言うと 4.39cm。ちょっと、えー、切り捨てられてますけど、1.73 インチ。っていうふうに、まあ、規格が決まっています。で、まあ、これをまあ、きっちり考えて、えー、自分でパワーポなりキーノートだったり、 イラストレーターだったり作ってもまあいいんですけど、まあ、すでにテンプレートをバイオコンダクターが用意しているので、えっ、ー、と、まあ、このテンプレート、まあ、このリンク先行けば、まあ、こういうふうに、えっ、ー、と、中身が何も書かれていないようなもので、こう六角形の枠があって、まあ、この上にこうあの、自分のデザインを貼り付けていけばいいわけですね。なので、まあこのファイルを、 ダウンロードして、え d アドビのイラストレーターだったり、え i ギンだったり、インクスペース、スケープだったり、まあそういう画像編集ソフトで編集するっていうのが、まあデザイン、ステッカーのデザインを作る一つのやり方だと思います。あと、このページに、えっ、ー、と、実際に作る手順みたいなのも書いてあって、How to make your bioconductor sticker in 7 steps っていうのがあるので、 えー、まぁ、あ、イラストレーターで作ってくださいってことですね。えー、なので、まあこういうふうにやっていけば、まあ最小限の作業で作ることはできます。あと、もう一つは、えー、コマンドで作るっていうこともできて、えー、まあ、もっぱらこのパッケージなんですけど、ヘックスステッカーっていう、本当にそのままの名前のパッケージが、えー、バイオコンダクターですかね。 らんかどっちかは忘れたんですけど、どっちかに登録されていて、えっ、ー、とこ、このパッケージを使うことで、h、えー、クスステッカーを作るということもできます。えー、例えば、あ使い方は大きく2つあるんですけど、えっ、ー、と、この h クスステッカーパッケージのステッカーって関数の中に、えー、プロットをする関数を書き込むと、 この六角形の、この中に、その結果を出力するっていう動作になります。で、えー、ローカルのこのパスに、こういった名前で PNG ファイルが測れるので、えー、まあ、これを使えばいいっていうのと、あともう一つは、すでに自分がそのパッケージのデザインを持っているときに、えー、この六角形の中にそれを埋め込むっていうやり方もできます。例えば、 f i ィギュア r e キャット .png っていうファイルをここではこの中に埋め込んで新たに六角形のファイ ル,、えー、ファイルとして出力していますあで。ちなみにこのガンチャンユーっ て, てあの、この前バーシアジアで、えー、とスパイラルっていうパッケージを作っていた人なので、まあ、本当にこういう可視化関係のことが好きなんだなと思います。 これもすごくシェアがあって、バイオコンダクターに登録されている X ステッカーのかなりの割合がこのパッケージを使って作っているっぽいですね。なので、これを使うというのも一つの手だと思います。次の話は、そういって何らかの方法で作った六角形のステッカーをバイオコンダクターにどうやって登録するかっていう話です。 えーまあ、この、えー、バイオコンダクターの GitHub の、えー、バイ o c ステッカーズというレポジトリに行くと、d、ま、e、あ、ードミーのところにいところにたくさんステッカーが、えー、配置されています。で、まあ、すでに西田さんとか僕のパッケージはここに登録してまして、で西田さんは自分で、えー、銀プかノか使って、えー、作っていてで、このアノテーションハブを使ってるんで、 このデザインを継承しつつ、まあオリジナルで作ったから、まあこういう見た目をしています。で、僕は、えー、とデザイナーに発注して作ってるんで、まあ、もうちょっと凝った、えー、ステッカーになっています。で、こういうふうに最終的に、まあここのページに登録してみんなに見てもらうっていう状況にどうやってするかっていう話なんですけど、えーえー、全体の流れとしては、えー バイオコンダクターのバイオシステッカーズっていうところはまあ、よそのレポジトリなので、いきなりここに自分のファイルを登録することはできないので、管理者権限がないので、一回その自分のアカウント以下に、このバイオシステッカーズっていうレポジトリをフォークして、で、この、えー、自分が管理できるレポジトリを、えー、ローカルマシンにクローンして、 ここでファイルを追加するなり、えー、編集するなりします。でその、えー、と変更された結果を、えー、自分のリモートレポジトリにプッシュして、でプルディックですプルディックをすると、えー、バイオコンダクター側がそのプルディックを見て、えー、内容に問題がなければ、承認されて、無事自分のパッケージがここに登録されるという手順になります。 えー、まあ、順を追って説明していくと、えー、ま, あ、まず、バイオコンダクター、バイオシーステッカーズのページに行きます。で、右上にフォークボタンがあるので、ここをクリックします。そうすると、どこにフォークしますかっていう表示が出るので、まあ、これすでに僕が作っちゃってるんで、こういう表示になってますけど、えっ、ー、と、自分の所属機関の、えー、GitHub アカウントだったり、まあ、自分個人のアカウントだったり、 なので、まあ自分にとってやりやすいところにフォークをします。で、無事フォークできるできたら、うん、フォークドフロームバイオコンダクターバイオシーステッカーズっていう表示があってで、自分のアカウント名スラッシュバイオシーステッカーズっていうレポジトリが作成されます。でまあ中身はなんでバイオコンダクターにあるファイルと全く同じです。 で、このフォークした、えー、レポジトリをローカルマシンにクローンします。Git、えー、コマンドで言うと Git クローン、えー、このレポジトリーの URL ってい う, うに書きます。そうすると、手元のマシンに コ,、えー、コピーされます。そしたらローカルマシンで、えー、とあとは作業するんですけど、 えっ、ー、と、よくやることとして、ブランチを切るっていうことをします。えーまあその、IOC ステッカーズディレクトリーがまあ手元にできるので、その中に入ったら、えー、git remote add upstream、えー、バイオコンダクターイ o c ステッカーズっていうふうに言って、これは何をしているかというと、まあ、この、 えっ、ー、と、ローカルのレポジトリは、えー、このバイオコンダクターのバイシステッカーズと関係してますみたいなことをまあ登録するコマンドになります。であとは、キットチェックアウトっていうコマンドを実行すると、えー、ブランチというものができます。えっ、ー、と、まあ、なんか自分一人で、えっ、ー、と、ツールを作っているとあんまり、僕自身もまあ実際使わないんですけど、 何も考えないと、そのマス、マスターじゃないや、えっと、メインっていうブランチがそのままこう、枝が伸びていくだけなんですよ。あ、で、ちなみにその、マスターは、まあ、そのか前までマスターって呼ばれてたんですけど、なんか人種差別的な意味合いがあるみたいな、その、なんか昔のアメリカのその奴隷制度みたいなのをこう、とさせるっていうのがあって、 よくないっていうことになって、なんか最近メインって名前に変わったんですけど、まあ、とにかくそのメインブランチがこう、どんどん枝が伸びていくだけなんですけど、えっ、ー、と、ま、まあ、なんです。そのメインストリームとは別に、えっ、ー、と、なんかえっ、ー、と、まだ本採用するかもわかんない機能とりあえず作って、えっ、ー、と、そこに自分のレポジトリに登録しておきたいっていう場合は、ブランチっていうのを切って、こう、 なんか別のところで作業して、で、良さそうだったらメインに取り込むみたいなことをするんですよね。で、えっ、ー、と、なんかプルディックするときはなんかブランチを切った方がいいみたいなので、えっ、ー、と、ここでは GitCheckout で FeatureNewPackage っていうブランチを作ります。で、えっ、ー、と、い ろ, いろブランチがあった場合、えっ、ー、と、チェックアウトでまで切り替えることができて、 自分が今どのブランチでいるのか よ, よくわかんなくなったら gitbranchcontainshead っていうのと今のブランチを教えてくれます。で、そのブランチの中に入ったらファイルを編集します、えー。ステップとしては4つあって、えー、まず、えー、と自分のパッケージ名のディレクトリを作ります。えー、例えば h e d a r d b a s e d b s っていうパッケージのステッカーを登録したい場合は、そういう名前のディレクトリ a をメイクディレクトリ y します。で、その中に移動して、そのディレクトリ内に画像ファイルを配置します。えー、っと、まあ、ラスター形式とベクター形式両方、えー、置いておくっていうのが推奨されているので、例えば ping と EPS とか、えーまあ、JPEG でもいいし、 あと、アドビーのイラストレーターのファイルの .ai とか、まあ、tiff とかですかね。まあ、そういうものをまあ複数用意しておくと何かと便利なので、まあ、そういうのがえ推奨されています。あと、ディレクトリー内で d e a d m e を作成します、えーこのこの。このファイルですね。えー、とこのディレクトリーにその GitHub のページに移動すると、最初にこう出てくる 画面っていうのがリードミーになるので、えっ、ー、と、他のパッケージでどういうふうに書いているのかを参考にしつつ、まあ、こういうふうに書いていると、えー、まあ、このパッケージはこういうデザインなんだなっていうのがすぐわかります。っていうので、まあ、これらを、え、やっておいてください。で、最後に、え、一番上のディレクトリのバイオシーの b i o s y テ t カーズ直下のリードミもえーも編集します。まあ、これは要するに、この、 バイオコンダクター、バイオシーステッカーズに最初にアクセスしたときに最初に見る画面なので、あのパッケージがたくさんこう並んでたところなんですけど、あの中に自分のパッケージも加えたいので、こ う, こういう行を追加します。h l d r b a s e d b d d o m i m d で、え、は、と、い、あと画像のファイル名ですね。こういう行を追加します。 で、これで、えっ、ー、と、ファイルの編集は以上で、で、そしたら自分のディレクトリーじゃなかった、えっ、ー、と、自分の、えー、リモートレポジトリにプッシュします。えー、プッシュの手順としては、まず git add order っていうふうに打つと、えー、変更されたファイルをすべて、えっ、ー、と、まず、あ、えー、うプッシュの対象に出資するっていうことを指定して、 git コミットメッセージは、まあ何かしらわかりやすいメッセージ書いて、git push, set up, stream, org, feature, new package いろいろオプションみたいなの書くんですけど、そうすると、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、今作ったその feature, new package ブランチの変更がリモートにも反映されます。 で、その作業をしてから、えー、自分の GitHub の Web、えー、のページに移動すると、新しくこういう、えー、表示が出てきます。えー、さっき作った feature new package branch っていうのが、えー、プッシュされていて、でここに compare and p u l request っていうボタンが出てきます。このボタンを押すと、えー、プルリークができるようになります。 で、この矢印を見てわかるように、自分のバイオシステッカーズレポジトリのこのブランチを、バイオコンダクターのバイオシステッカーズのマスターブランチに反映させたいと。マジさせたいということで、そのプルリックのタイトルをここに今書いたり、 えー、まあこのパッケージの話ですみたい な, なんか説明文をなんかしら書いて、クリックすると、プレイリック完了です。で僕はちょっとあの、一回ちょっとミスって、えっと、なんか、これはだっだっけな。SSHFS 上で、えっと、なんか作業すると、たまにできちゃう。この謎の、えっと、隠しファイル。 まあ、このド n d ア, アンダーバーで始まる、えっ、ー、と、普通にやってると見えないファイルが勝手に生成されちゃうみたいなのがあるんですけどあ、あと Mac の .ds アンダーバーストアとかもそうなんですけど、まあ、なんかそれを除外するのを忘れていて、まあ、ちょっとなんか素人みたいなミスしちゃったんですけど、えっ、ー、と、 これはトラックしないってことでいいんだよねみたいなことを聞かれたので、まあ、急いで、えっ、ー、と、もう一回、えー、リムーブして、あ手元の、えー、マシンでリムーブし、これらのファイルをリモートして、プッシュし直しました。でそうすると、プッシュしたことが、まあ、とりがあなっている、るこのプルディクの内容も勝手に変わるので、もう一回プルディクし直しっていう作業にはならないみたいで、これ昔はそうじゃなかったみたいなんですけど、 なので、まあ、それをやるだけで、勝手に新しくなります。で, ですいません、つって、ファイル削除しましたって言ったら、まあ、マージしてくれました。手順としてはこんな感じでした。まとめますと、ヘックスステッカーっていうのは、開発したパッケージの広報を目的とした六角形のステッカーで、ステッカー以外にも、フライヤーだったり、ポスターだったり、T シャツだったり、まあ、なんか幅広い用途で利用されています。 作り方としては、えー、さっき説明したように、まあ、GUI ベースと、えー、CUI ベースがあります。バイオコンダクターにの登録は、まあ、っと Git ベース、Git でプルリクスということになります。で、えー、僕の作ったヘックスステッカーは、えーと、僕の GitHub アカウントのヘックステッカーズっていうレポジトリにまとめていて、まあ、バイオコンダクター とも限らないので、こっちにもまとめてるんですけど、なんなら、その、今いるラボのマスコットキャラとかも、ここに、えー、作ったりとかしていますし、バイオパッカソンのステッカーも、えー、ここにあります。そうですね。えー、シーラーのパッケージとかもありますね。はい。で、まあ、これ全部、あの、デザイナーさんに発注して作ってもらっているので、 で、バイオパッカソンではデザイナーさんと連携して、こういったステッカーの作成を支援しているので、このコミュニティで何かパッケージを作ったら、ぜひ、あの、ステッカーデザインっていうのにも挑戦してみてはいかがでしょうかということで、終わりにしたいと思います。はい。あ何か質問やコメントがあれば。 なんか、ポスト発表落ちるんですね、あれ。<笑>落ちるみたいですね。あれ、ちゃんと、あれ、ちゃんとレビューしてるってことなんですよね、あれ。っていうことが明らかになります、ね。<笑>明らかになります<笑>あ。まあ、レビューする側にもいたことあるんですけど。はい。まだ、あ、よっぽどおかしいやつじゃないと、ポスターはリジェクトしない気がするんですけど、 まあ、よっぽどおかしいと思われてたんじゃないですかね。<笑>そうですね、なんかあの、イントロダクションぐらいはなんか、バイなんか普通、バイオイン、バイオコンダクターみたいなことをイントロで書いてたら、なんか<笑><笑>、まあ、まあ、僕もそれっぽく書いたんで、<笑>それでもダメなんですなんか、それはサイエンスじゃないみたいな感じの。<笑> イベントトでイジェクトされたっってていうのが あ, って、まあ僕はこういうのも大事だと思うんですけどね。うん。それなりにノウハウが必要ですし、共有する価値はあると思うんですけど、うん。まあ学会でやるなみたいなことですかね。うん。 まあそのときのメンバーのさじ加減な部分が大きいので。まあ、そうですよね、なんか。今、もう一回やったらどうなるかわかんないですけど。いやでも、なんか落とすってなると相当なんか会議とかしたんじゃないんですかねか。このメールを書かないと。そのメールの文章はなんか結構考えた感じがするすね。そうだと思いますね。<笑> まあ、すごい向こうも悩んだ感じがあって、なんか今後はそういう話も必要かもしれないけど、今は、今の私たちには受け入れられないみたいな感じな ん, <笑>なんか面白いくてました。久米、まあ、さんのは今作ってますからね。 バイオイメージ、あ、違う、はい、バイオイメー ジ, ああメージはい、はい。なんで、あの、ローディングスパッケージとかも、し、ステッカー作りたければ、ぜひ、ご連絡ください。すごく、あの、かっこよかったんで、自分も欲しいなと思ったんですけど、その、予算的なのってどう、どうしたぐらいを考えとけばいいとか。 ああ、えっ、ー、と、そうですね、あの、デザインだけで済ま万みたいな感じで、はい。それを実際に物にして、あの、ステッカーとか、ステえー、マグネットとか、まあ、マグカップでもいいかもしれないですけど、な, なんか物にして、受け取るってなった時に、ステッカーだったら100枚で、 いくらだったっけな ?100 枚単位で発注する感じになって、はい、えっ、ー、とちょ、ちょっと僕い、大量に毎回お願いするんで、<笑> 1個あたりが計算できないんですけど、はい、えっ、ー、と、10個ぐらいお願いし、10個じゃないか。10個ぐらいはお願いして、えー 100万いかないかなぐらいだった気がするんで、でも1個のパッケージだったら、ステッカー100万、百万、200万、つっても、まあ10万いかないぐらいじゃないですかね、うん。ちょっと予算申請からしないといけないんで、社内の、はい、あここはぜひ、はい、作りたいです。 ちなみに僕は研究費でやってまして、保険費で落とせてますね。ちょっと企業だとまたそこは全然違うんだと思うんですけど。うんはい、あちなみにコメントですが、あのマグネットにしてたあれはなんか0円でできて、つゆさきさんのシール。 なって、あの、吸ってるんで、あの、家に届く水道屋のマグネットを切って、それから p c 6ってって、マグネットにしてました。<笑>まあ、マグネットは、どうせあの上からシール被せちゃうからなんだっていいんですよね。そうです。マグネットシートみたいなの、えー、とホームセンターとか売ってるから、それでもいいし、水道屋のシールでもいいし、<笑>どうせ被せちゃったらわかんないんで。 確かに。で、まあ、一応デザイナーさんにお願いしてマグネットにしてもらったのもあるんですけど、まあ、そうですね。違いとしては、やっぱり最初からマグネットに印刷してるから、縁の部分が綺麗かなっていうくらいですかね、うん。どうしても人間がこう、ハサミで切ると、なんか縁の部分が汚いんで。そうですね。まあ、そんなにできることはなければ、 ステッカーだけで、あ、じゃあ、ステッカーだけでマグネットは自分で作れると思います。あと結構シールの素材とかもこだわれるみたいなので、車に貼り付けたいっていう人はなんか防水仕様にできたりとか、あと、車のあの車検のシールみたいな。 あの、内側から貼り付けて外側に見せたいっていう場合、その、ステッカーのデザインの上にシールの部分もあるんですけど、ないといけないんですけど、そういうシールも作れるみたいなんで、いろいろユーズは効きます、ね。や実験の計測機器とかに、 その後使う解析パッケージとかのシールを貼ったりするような文化とかはないんですかね<笑>いや、その、この機器使うとこういうデータシート出るから、この後これやってねっていうのをアピールとしてやる文化とかできたりしないかなって今、ちょっと思いました<笑>。ああ。人に説明しやすそうかなって。 実験自動化みたいな話でちょっと出てくるかもしれないですけどね。実験手順がもうちょっと複雑になって、もう人間が把握しきれないぐらいになって、まあロボットがやれることになると思うんですけど、まあ、それでも人間がやらないといけないみたいな時に、なんかこう手順をわかりやすく説明するのにデザインの力が必要になるかもしれないんで、まああるかな、あるかもしれないない、これ。